どうも駒崎です。今回も張り切ってガチャガチャ開封していきましょうえ今回はですね食べ物系に絞った3種類のミニチュア系ガチャガチャ購入してきました早速見ていきましょう JDREAM さんドムドムハンバーガーマスコット 名前の通りドムドムハンバーガーのミニチュアマスコットですラインナップはこんな感じドムドムーー厚焼き卵バーガー、ね、お好み焼きバーガービッグドムドムトマトチーズ納豆バーガー、ね、ドムゾウくんラバーストラップすいハス、ね、ドムドムゾウくんのラバーストラップ欲しかったですなんか今ね気のせいかもしれないんですけどすごい美味しそうな匂いがしました多分気のせいかなえこれじゃないよね これじゃないですね、えー、っと左側がお好み焼き右側が厚焼き卵ですでこれなんか包み紙に何だろう油のシミみたいなのができていてこれは意図してこうなってるのかわかんないんですがリアルですよねドムドムハンバーガーで包み紙はこういう風にねセロテープで留められています紙を傷つけないように剥がしましょうさあ剥がれました見ていきましょうパサうわすごっ バンンズが本当にパンの感触です。本当お好み焼きなんですねじゃあ次はこの厚焼き卵ハンバーガーを開けていきましょう厚焼きボーイはいということで開封が完了しましたうわ厚焼き卵の方はもう卵しか入ってないですねすごいなあというわけで今回出たのはこちらの2つです、えー、厚焼き卵バーガーそしてお好み焼きバーガーです ハンバーグはついてるものだと思ってたんですけどどうもこっちを見る限りはついてないみたいですねで先ほども言ったんですがこうバンズの感触がかなり本物に近いですねで結構こういうシワの入り方とか質感なんかも非常に本物っぽいですね裏面超リアルですね間違えて食べてしまってもおかしくないようなリアリティですさあそして中はこんな感じ 公式サイトで調べてみましたビジュアル的な再現度はかなり高いと言えるのではないでしょうかドムドム伝統の美味しさお好み焼きと目玉焼きとキャベツソースにマヨネーズと書かれていますねいや美味しそうですねこういう風に付属の包み紙で包んであげるとちょうどこう食べる時のような感じを出すことができます さあ次はこちら行きましょうこちらがですね厚焼き卵バーガーですねパンの間に巨大な厚焼き卵が挟まれていますでさっき触れなかったんですけどこの間に挟まってる食材は結構硬い素材でできていてそこにこのボールチェーン用の金具がついているんですよね僕はボーールチェーンななくてもいい派んで 正直これは別についてなくてもよかったですカバンにつけたい人とかはしっかりしたところに刺さってるんで結構落ちる心配もなくていいんじゃないかなって思います、はい、ちなみに写真と比較してみるとこんな感じですちょっと卵が明るすぎるかなって気はするんですがなかなかしっかりと再現できています手作りのふわふわ熱々の卵焼きをバンズで挟みましたシンプルだけど卵の美味しさを味わえます結構朝食とかに良さそうですねはいこんな感じです なかなかいい感じにごちそう感が出ています JDREAM さんのドムドムハンバーガーマスコットでしたでは次開封していきましょうこれ買ったの自体は1年ぐらい前でずっと積みガチャになっていたんですが今回ちょっといいタイミングなんでここで開封させていただきます JDREAM さんふわふわデココッペパンマスコットボールチェーンこういう感じのコッペパンサンドって言ったらいいのかなのミニチュアマスコットですこんな風にねデザート系から これはおかず系ですねエッグバジルそしてブドウマスカットホイップローストビーフという風にね多彩なラインナップがございますでは開けましょうはいというわけで今回出たのはこの2種類ですエッグバジル右側がエッグバジルで左がローストビーフですねせっかくスイーツ系があるのに両方ともおかずのパンが出ましたおっとバジルがと飛んでましたねではそれぞれ見ていきましょうまずはこちらです エッグバジルおそらくスクランブルエッグ状になったものにえバジルと赤いのは何だろうベーコンのあの粉みたいなやつでしょうかねちょっと分かりませんがなんだかこういい感じで食欲をそそりますねそしてパンはコッペパンなんですけどとってもふかふかしていますで上にコッペパンという焼き印が入っていてお客さんにこれはコッペパンですよと教えてくれています親切なのか 若干バカにしているのか、ちょっと判断が難しいところですね裏面はこんな感じですドムドムの時に思ったんですけどやっぱりパンの質感の再現がリアルですよね内側もこんがりと焼き目がつけられていてとっても美味しそうですこの音を聞いてくださいこのパンのムチムチ感が伝わるかなと思いますはい次はローストビーフです いやこれもとっても食欲をそそりますねまず中の具はこんな感じです3枚の大きなローストビーフなんですけど結構ねしっかりめに焼かれていますねでその上にはこれマスタードソースなのかな結構黄色めのソースがかかっていますで下にはレタス的なものが敷かれていて栄養のバランスも考えられていますねさあそしてパンはこうやって並べてみるとちょっとこっちのローストビーフの方が明るく見えますよね これは仕様なんでしょうかそれとも個体差なのかちょっと判断がつきませんが玄米パンと小麦みたいなそんな感じでしょうかね裏面の色合いもローストビーフの方が薄い感じですやっぱりパンの種類が違うんでしょうね多分サブウェイ的な感じでパンも選べるお店なんだと思いますドムドムハンバーガーと比較するとこんな感じです僕は個人的には今肉が食べたい気分なんでこれが一番美味しそうだなって思いました JDREAM さんのふわふわデココッペパンマスコットボールチェーンでした食卓がにぎやかになってきましたねこの子たちは小さいんでちょっと食べきれないかもしれませんでもご安心くださいこれを買っておきました JDREAM さんミニラップホイールマスコットメモラインナップはこんな感じの5種類ですさあ今回出たのはこちらですピタッとラップ 1m、はい、このような感じですね。パリッと簡単に切れるピタッとラップ 1m。鮮度1 0 0と書いてあります。ぐるっと回転するとこんな感じです。全面にパッケージがプリントされてるって感じなんですが、それぞれちょっとずつ違っています。そしてここを開けると 中にロールペーパーが入っています。これはラップじゃないんですね。以前紹介したティッシュに似てるんですが、これは一応なんかパリッと切れるっていうことなんで、ちょっと期待したいと思います。では、これを剥がします。オープンああ<笑>皆さんは丁寧に剥がしてくださいね。さあ、メモ用紙はこんな感じですね。おここがね、接着してありますね。一回剥がしてみましょう。いよ。じゃあ、戻したロール紙を。 ケースから紙を引き出しお好みの長さに切ってご使用くださいと書いてあります一応ここでカットできるようになってるらしいんですが多少斜めにカットされていてちょっと尖ってますねこれで綺麗に切れるんでしょうかじゃあ切ってみますおいじゃあ次はこのローストビーフをラップで包んで保存しましょう ちょうどいい。OL ぐらいの大きさに。これは勢いが大事ですからね。ためらわない。おお、すごい綺麗に切れました。で、まあ、どう見てもラップじゃなくて包み紙なんですが、むき出しのローストビーフサンドを包むことができました。じゃあね、せっかくなんで落書きをしてみましょう。こ, うこんな感じで、普通の紙なんで、こういうふうにペンで、普通に書くことができます。こんな感じですね。 はいというわけでこんな感じで落書きをしてみました紙質としては、まあ、ごく一般的なコピー用紙とかと一緒かなっていう感じなんですがメモの収納されたケースがねとてもテンション上がるんでいい感じでしたただちょっとロール紙がそんなに量がないんで、まあ、実用向けっていうよりは見た目重視なのかなと思いますはいこういう感じでキッチン家電のミニチュアとか食べ物系のミニチュアとの相性もいいんで いいいろろ組みみ合わせてて遊んんでみてください J さんミニラップホイールマスコットメモでしたというわけで今回はこんな感じで3種類のミニチュア系ガチャガチャ紹介してまいりました1年以上積みガチャになっていたこのコッペパンが開封できてよかったですで今まで 触ったことがなかったんで、こんなに柔らかくて気持ちいいとは思いませんでした。やっぱりね、炭にしちゃダメですよね。本当にこのタイミングでハンバーガー出してくれて嬉しかったです。では今回はここまでとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。駒ヶ崎でした。